皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年4月24日、第11回アストルティアナイト総選挙の大予選会が終わりました。我々のユシカ魔王様は予選を通過できたのでしょうか。気になって夜も8時間しか眠れません。そして、ソウラの最終日ということで、ソウラが消える瞬間を撮影しようと粘っていましたが、トローに終わりました。 リポちゃんやセラフィーなどとは違ってエリアチェンジするまでその場に残り続ける仕様のキャラクターでしたそんなわけでルーラし直してようやくお帰りとなったのでした久しぶりにバトンちゃんが来ていました今回のお題は DQ10 で印象に残っているボスでした普通ならテンマとかネルゲルとか答えるのでしょうがこれは大喜利なので誰とも被らない回答が求められますつまり穴埋め3兄弟あたりでしょうか その観点から行くと、竜笛が使えるようになるボスというのはなかなか高ポイントですね。言われてもそう簡単には思い出せないあたり、なかなかセンスがあります。参りました。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。